また猛言を吐いたようですね。どうも、政治いろいろの学部です。左翼コメンテーターの巣窟と言っていい TBSK サンデーモーニングですが、その中でもある意味振り切った左翼、いや、もはや左翼という言葉すら似合わない反日コメンテーター、 青木キ氏がまたもや猛言を吐いてしまったようです。デイリースポーツの記事を引用します。ジャーナリストの青木キ氏が13日、TBS 系サンデーモーニングに出演し、日本の報道の自由について大丈夫かと懸念を示した。ウクライナに侵攻したロシア国内で、 独立性の強いラジオ局の解散、テレビ局の放送休止、ネットの接続制限など様々な報道規制が行われているという話題。ロシアの安全保障政策などを専門とする防衛省防衛研究所主任研究官山添宏氏は、真実を見ようと頑張らない人たち、かなり多くの人たちはそれにのっ取って、 ウクライナだけが悪い。戦争なんてのはないというふうに考えていますと分析した。青木氏はデモなどの市民的意思表現の自由とメディアの自由な報道が社会の健全度の尺度であるとも解説。ロシアの規制は人事ではないとした。我々の社会はどうだろうか。この10年、15年くらい、 メディアの自由度はどんどん下がってきてて大丈夫かっていうのは我々も見なくちゃいけないと呼びかけた。司会の俳優関口博もそれはありますねと同意していた。ネットでは青木さんが発言できていることこそ自由じゃないですか。ロシアがぼやける内容と皮肉るコメントも見られた。とのことです。 青木治氏の言うことは、しっちゃかめっちゃかとしか言いようがないですね。まず、今、報道規制を強いているのはロシアです。そして、ロシアの報道規制とは、自分たちの失敗、犯罪を国民の目にさらさないための規制であり、言ってみれば、戦時中の大本営発表のような性格のものと言っていいでしょう。今のロシアの状況と、 日本をつなげること自体がまず全くの無意味です。日本がいつロシアのように売り筋な言い分を作って他国に侵攻を開始したのでしょう。日本がいつ国民の目を欺くための言論統制をしたのでしょう。青木氏が言うように自由度が下がっているのであれば、そもそもサンデーモーニングなどという番組はすでに存在していませんし、 朝日新聞のような自民党政権批判のためだけに存在している新聞も後方もなく消えているでしょう。青木氏といえば2018年に BS 朝日で放送された2018新春討論という番組での小松安氏アナウンサーとのやりとりが有名ですね。安倍政権を史上最悪の政権だと言い張る青木氏に対し小松アナは 最悪というのであれば、対案を出さないといけないのではと問いかけますが、青木氏は、私はジャーナリストなので、対案は出さない。ジャーナリストは対案を出す存在ではないと言い放ちます。これは同じジャーナリストからしても呆れるような発言だったと思われ、青木氏はこの発言の直後に、同じジャーナリストの長谷川幸弘氏に、 私のジャーナリストの定義とは全く違うと全否定されています。青木氏は、ジャーナリストは単案を出す存在ではないという自己の主張の理由として、航路には泣き続けたり嵐の夜という言葉を引用しています。この言葉は、シナの毎日新聞の論説主幹だった、キリュウユウユという人の言葉です。もし今が嵐の夜、 社会が良くない方向に向かっているという懸念があるならば、我々記者はコオロギのように泣き続けなければならないという意味とされており、言うべきことを言うのが報道に携わるものの義務だという意味とされています。桐生悠々氏が残した記事は、例えば1933年8月に行われた関東一円防空演習に対する、 関東防空大演習を笑うが有名です。この中で桐生氏は、10艦完成は暗視システムなどの近代技術の前では意味がないとし、だからこそ敵機を関東の空に、帝都の空に迎え撃つということは、我が軍の敗北そのものであると述べています。この当時、まだ日本は、 アメリカに宣戦布告をする前です。桐生氏は関東一円防空演習というものへの反対意見を出し、その反対意見の根拠を明確に述べているのです。防空演習をするよりも敵機が日本の制空権に入らないような戦略こそが重要と。これはある意味対案と言っていいものであり、対案でないとしても、 反対意見とそれの根拠を明確に述べているものに他なりません。これが桐生悠々氏の言う、航路には泣き続けたり嵐の夜なのです。果たして青木氏は桐生悠々氏のように泣き続けているのでしょうか青木氏が安倍政権を史上最悪というのであれば、対案までは出さなくても、せめてその根拠を 言うべきではないのでしょうか。青木氏はその根拠すら言わず、桐生雄々氏の言葉をご用し、議論から逃げ回っていただけなのです。根拠すら示さない、ただの印象操作を目的とした愚論を許すこの国のジャーナリズムが、今のロシアと同じようにメディアの自由度が下がっているなどと、一体どの口が言っているのでしょうか。安倍政権、 菅政権は日本のメディアにある意味叩かれに叩かれまくっていました。そういえばその前の麻生政権も叩かれまくっていましたね。ところが今の岸田政権はどうでしょう岸田政権は残念ながら決められない政権であり、ある意味においてやらないということをいろいろな意味で言っているだけの政権という印象ですが、 それでも岸田政権を叩くマスメディアはあまりないように見受けられます。安倍政権時代、安倍政治を許さないという人たちが多くいましたが、その人たちの大半は戦争に向かっているという全く根拠のない妄想をひたすら信じ続け、ではどうすればというと思考停止に陥るということを繰り返していました。 青木治虫もそういった人間の一人で、ひたすら印象操作を繰り返そうとしていましたが、対案も根拠も全く出さず、事故の勝手な妄想を垂れ流すだけと言っても過言ではありません。このように政権批判をするためだけに存在していると言ってもいい日本のマスメディアが、岸田政権の批判は極力抑えているように見えるのも不思議ですよね。 青木治氏に果たして、ジャーナリストとしての教示はあるのでしょうかもし彼に一辺の狂気が残っているのだとすれば、今からでも遅くはないので、対案、根拠を必ず出すようにしてもらいたいものですね。実際に泣き続けた桐生悠々氏も草葉の陰で泣いていると思いますよ。ということで、